10秒間で50点ってつけよう。まあ、ただちょっと首がね。こんなだから手数<笑>は多くしたいけど、同じような手だとつまんないから。<笑><笑>いや、亀だ兄弟<笑><笑><笑> ええー、こんばんはサムライズです。ですええー、本日はですね、うん、僕と、えー、サトルさんとあと、まあ、カメラマンのビッキーさんとこの三人でお送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。さて今回はですね、はい、えー、っとまあちょっと体にも<笑>のを言わせてものを言わせて、はい、あのー、まあ十、はい、秒間で十秒間で五十、はい、<笑>点の手をつけよう。 <笑>うん、俺が言い出したみたいな光線っみんなで決めたことですねはい<笑>、はい、というわけでかなりね今のワードだけでもかなりハードルじゃないですかそうですねつまり10秒で50ですからいや1秒で5点っていうことになります ね, すね<笑><笑><笑>これ 人, 間人間に可能なんですか、ね、<笑>いやでもやってみましょうよやってみましょうん、きっと俺らならできる<笑><笑>まあ、ね、頑張ろう目標は高くそうです高く高く持って、うん、でまあチャレンジということで本日はまあこの後どうなるのかということですけどね、はい 本日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。超初歩的な質問なんですけど。一点にてってカウントっていうのは何を持って一点にてなんですか。1手あ、もう、剣を振ったら。そうですね。てか、モーションじゃないですか。勝ち合う場合はにてなんですか。一じゃないですか、ね。二、ま、人合わせて言っカウントの仕方にもよるけど、そうします、ね。 これで1ってこれで2はいはいはい11で234567891011これやったら意外といけんじゃないかな単純に何回刀を振ったかみたいなそうですね感じなんですね<笑>いいです、まあ、今回はそうカウントするとしましょうそうしましょう 十一にてとかじゃないですかおそらく10秒でまあ1秒にいって今日ぐらいの計算ですかね で, ねでなんかおそらく1 1に手であの見合う間とかがあるから、うんうんうん、そこで多分23秒使って、うん、今回はあれですか見合うっていうよりかはもうどれだけ手入れられるか の, の方がおもろくないですかそうですね どこまでできる。この企画、今日やるべ、できる。っていう気がしますけど。<笑>しょうがない。もうここまで来たら引き下がれません、ね。本当。どこで打つの?。やるのか。一応考えてるのがですね。あの。すすきと。他の間の道。はいはいはい、はい。これいいじゃないですか。じゃ神社走り抜ける。<笑> 10秒の間に走り抜ける時間もったいなくない。<笑><笑> まあ、じゃ、こことしますか。画面だから、なかなか危なそう。なんかちょっと、学んだのがあって。はいはい。俺ら、意味わかんないって、何っていう話、結構するんですよ。意味わかんないって何、何。よく、他のなんか、立ち回りとかで、お気に入りだけのやつとかて。い、う、っ、ん、ちゃいそうなとか、ら互いに、素らしそうなんですよ。 あなるほどなこういうので実際に当てるんじゃなくって当てずに次の手に移すとす、ね、あれ何なんだろうっ、ね、て結構考えた時に、うん、あの刃こぼれしないようにフェ、うん、イントフェ、うん、イントみたいな容量、うん、プラスあこれだといけないからじゃ次の場所に行にくみたいな そ, うそれを今利用してできたらいいんだ これだけでなんてなんだろうなんかもう10秒いきそうじゃないです か, かじゃあ1回、ちょっと10秒測りますねスタート10秒おあ<笑><笑>早いあ決着早くつけなきゃ<笑>ちょっとじゃあカウントダウンしながら俺が言いますね普通にカウントしますじゃあ次、はい せーの12345678910あー<笑>終わっちゃう<笑>この中で一応決着つける形ですか10秒過ぎたら決着でいいね10秒過ぎたら切りましょう、はい、じゃこれだから手数どのくらい入れるかってチャレンジじゃないですか今回そうですね、えー、だから決めにいっちゃダメだ そう上<笑>に行っちゃいけないし、多分離れても手数稼げないんですよ。そうですね<笑>。だって今の、多分今までやっりの俺らの多分やり方だから、ちょっと手数えてみていいですかはい。1、2、3、4、5、5 6、7、8、9、10、10、1 10、1くらいする。なるほど。 でも、合計だと、たぶん 13×2 だから、26くらいなんですよ。うんうんうん。まあ、普段の、まあ倍、倍、うん。倍。50に到達するためにはどうですか。だから、たぶん、この手を、もうちょいアレンジ入れて、いつもの俺らのやり方じゃなくて、もっとなんか、手数を稼げるような手にした方が、面白いんじゃないガキンとか、止まるのが無駄なじゃないです。なんだろう。とか、あとなんか、後ろまでいって、バンとかも結構。 このストロークが多分ん 0.3 くらいです 0.3 を惜しみ始めたら惜しんでいきましょうむ<笑>ず手数は多くしたいけど同じような手だとつまんないから<笑> さっきはしなくなってききくて<笑>ここら辺でもう10くらいあると思ったんだよね。はじきとか受け止めからの次のアクションの間を縮めていく必要がある。ああ、そうですね、うん。時間やばいですもんね。まああられてと 10分ぐらいかな<笑>簡単なもっと手の方がいいかもしれないねそう123456789101111224ちょっとね え俺ら24手しかできないから今で6秒ぐらい使ってるんじゃないの<笑>いや多分10秒もうこれで使ってそうですよねえ本域切ってみますで、ね、測りますせーのスタート123456789107かこれで24手切ってます あと3秒で26点やらないとやらない<笑> 1秒で5点やらないといけないってことですよ、ね、そうまあそうです、ね、単純に一人で換算するなら一<笑>人 2.5 打てばいい一人 2.5 大変ですよこの一定一定に意味合いを持たせながらいっぱい詰め込んでいくって<笑>最後書き込みますバーってタタタタタタタタタタタ実際の時点10秒50点やるといい あないっすて<笑>か30点もない っ, <笑> 30っていけばよかった<笑> 30点ならちょっと見えてくるんだよなだって今7秒でしょそうです結構やってるうちに思ったのは早くしようとしたら逆に遅くなるんじゃないですかね脱力が大事いい、ね、かでも今ガキンで終わりましたよねガキンからじゃあもうちょいつけますかそそれこそささっっきリッキキーさんが言ったようにガキン パンターンターンターンターンターン タ, ー ン, ターンを一回入れてみるいや亀田兄弟<笑><笑><笑>こうやってやってるみたいチーー<笑><笑>リも私はいつでも真剣ですって言ってます<笑>いやすいませ ん, シリん<笑>あ、ね、もあるでしょあれでこの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 俺なの限界三十ってかもしれないですね。じゃあ結構甘いカウント数。<笑><笑>これから本番ですけど、ね、<笑>なんか不安しかないんですけどお互いに。<笑>ちょっと今日ね、僕が遅刻してしまったばかりにあの<笑>撮影の時間が全くないっていう感じになってるんですよ。<笑> まあでも日没までに勝負をつけろっていう、なんかちょっとね、ミッションドラマっぽいじゃないですか、ね。<笑>今今ののの撮影場所もももうもうししててんややややえさあ い, いどどででですすかここねねよ日日日見見ろはっっぱぱ光ななほ 隙がね<笑>、うん、というわけでまあ本日はあの非常に風景が美しいですね手数とか手の精明さとかそんなんじゃなくてあの風景とのコントラストを楽しんでなるほどね、はい、<笑>俺が遅刻したばかりにまだ言ってるの<笑>めちゃくちゃあのセッティングをする監督のリッキーさ<笑>、はい、<笑>ああごめんなさい これやばいぞ、今日。勝ったーああ、違う、だ、すいません。三、二、一。リリリリリリ。二、三。あー小さいあー、もうでも、なって。一。<笑>ちょ待って。残された手は。二つあって。なんとかして、もこれ、十秒収めるか。 ケープアップっつって、綺麗な本番を取るか。綺麗な本番を取りましょう。<笑>まだ最後までいけてないので。とりあえずきれい。綺麗な本番。う麗マジで悔しいけど、これは。無理だね。<笑><笑>そう。<笑>うっうっうっうっ もう一戦だけしていいですかもう一戦だけやりますか、はい多分これが、日没的にイラストチャンスになると思いま す, す帰ってこない駅だ、たけさんが そうで疲れましたいやでも下半期で一番きつかった<笑>悔しい<笑>悔しい<笑> 6月からさかのぼっても今一番きつかったと思うなかなかきつかったですねきつかったですね<笑>やっぱ1周年迎えると持ってこられる企画もハードル上がってきますねそういうことになりますね<笑>今日は、はい、10秒にねで50点を目指したんですけどねまあ成功しないと成立しないというわけではないです、ねまあまあまあ、<笑>よ<笑> めっちゃ悔しいっす、うん、まあ10秒で50手は、えっと、きついですねなかなか<笑>あのーまあ、やれる人はやれるんだと思うんだけどちょっと今日できなかったことを糧にしてまだまだ精進してそうです、ね、はい、ステップアップして半年後にはできるようになりました半年後には、うん、<笑>俺ら半年後には10秒にで50手余裕でできるようになりましょう、まあ、分かったのは、まあ、思いつきでぶっつけてやる企画じゃないの。<笑>そうですね<笑> はい、<笑>はい、というわけで、今週は本日はもう本当お疲れ様でした。した<笑> ま, また来週よろしくお願いいたします。ありがとうございます。<笑>